はい、今日は少し話題が飛んでしまうんですけれどホンダの青山の本社にたまたま来てまして先日高橋栗光さんお 亡, くなりになお亡くなりになった、まあ、ニュースご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、私の、まあ、この時代のホンダの車それから久美さんであったり土屋圭司さんであったり。土屋 私がホンダを好きになったきっかけについてちょっとお話ができたらなって思いますで私このホンダが好きになった理由っていうのはこの車がこの車の存在が非常に大きかったからになりますで私自身もこの車、まあ、ホンダ車3台乗り継いで3台目に乗った車がこの NSX のタイプ S という NA2 という モデルの車になりますでこちらは NA1 ベースなんで C30A でこれなんかアキラなんでマイナー前の車になるんですけれども、まあ、私が乗ってたのは 3.5 リッターの6速ミッションのタイプなので、まあ、最終モデルの、まあ、中, 中期モデルって言っていいかなと思うんですけど固定になる前の車になります。でこの車を もちろん見つつでこの車だけが好きだったわけではなくてもちろんこの車に乗っている方このように私非常にベストモータリングとかホットバージョンとか非常に好きで読者だったんですけれども土屋さんであったり高橋久美さんであったりそれから飯田晃さんこういった方のレースの活動というものを、まあ、私も見させていただいてこちらの車は「ルマン24時間」 1995年の時の GT2 クラスのチャンピオンを取った車ということで私もかじりついて見ていました、まあ、今となってしまってはだいぶ車自体も生産者と大きく異なってしまっているということもあって、まあ、この当時はまだ生産者に近い車だったんですけれども、まあ、今私正直 GT なんかはどういった車で走ってるかぐらいは分かるんですけれどももう車自体が全く。 カテゴリーとかそういったものが全然わからないといった状態であったりするんですけどやっぱこの時代っていうのはまだ非常に分かりやすい時代でしたしドライバー自体もものすごく憧れてるで、私もプロになりたいとは思ってなかったんですけどやっぱ車に乗りたい乗れる仕事がしたい車に関わる仕事がしたいなって思ってて、まあ、そのきっかけを与えてくれたのが、まあ、この車でありホンダであったと、まあ、いうことになります。でこの車 いただくとこちらホンダ NSX ルーマー20時間耐久レース使用車こと95万円になります。エンジン自体も C3LA のエンジンをベースにするマーがされていて390馬力なおかつ車重が150とでこの時代はもうまだ PGM-FI なんでポート噴射になっている車になります。こう見ていただくとわかるんですね。 まあ、エンジン自体も C30A ですと、ま黒、あ、ヘッドで V690 度バンクのエンジンになっているというこですので、まあ、基本的には横置きになってますし、市販と変わらないような、面影を残すようなレイアウトになっています。でも市販と違うところはこういった インンダクションボックスこの辺のリアクリーナーボックスであったりとか全然違いますけれどもあとこの辺のパーテーションガラスもなくなってカーボンのパーテーションに変わっていたりとかあとはこのハッチ自体もアクリルのハッチになっていたりとか、まあ、この辺はもちろん違ったりするわけなんですけれども基本的な骨格というものは同じで大きなこの GT ウイング、まあ、NSX というとねこの GT ウイングをつけることによってだいぶ車の印象というのが、まあ、ガラッと ってくるということがあるわけけなんですけれどもやっぱこの車を見て、まあ、ホンダが好きになりましたしこの v セッとスの車を、まあ、当時はね買えるとは思ってなかったんですけれどもなんとか買えるようになりまして、まあ、入社してちょうど新卒の会社に入社して3年目ぐらいにあったんですけれど、まあ、今となってもかなり値段が高騰しているということで、まあ、売らなきゃよかったなって<笑>ま思ったりしているところではあります。はい それはさておきで当然、このように足回り自体も変わっていている、履いているタイヤなんかも全く違いますしで、ブレーキとかローターなんかも使っているものも当然違うし、センターロックになっているというところなんかも全く違います。でフェンダーなんかももちろん、プレスラインも全然違いますで。オーバーフェンダーになっているところっていうのも全く違います。でサイドステップももちろん違うし、でこの辺も。 ガラス自体もアクリルのガラスになってて軽量化がなされていると1050キロということなので市販に比べると200キロぐらい市販の 93R が1240とか30だったんでそれと比べると200キロぐらい軽くなっている車になっていますでもこれだけやっても200キロしか変わらないっていうのがすごいなってやっぱ車の元々元々の車自体が軽いんだなっていうことをすごく感じます ここを見ていただくとタイプ R のベースなのか普通のアキラのベースなのかっていうのが分かります普通の NSX なのでこちらはアキラベースでこのようにインパネこのインストルメンタルパネルもカーバリなのでアキラベースになっていますでこちらはこのようにミッション自体が違いますこれは H パターンのミッションになっていますでこのようにロマン24時間ということで GT2 クラスでこの車は土屋さん 国さん、それから飯田明さんが乗られた今 で, も今でも忘れることのない今見返してもすごく感動できるレースなんじゃないかなって私個人的には思ったりするところになりますでフロントに関してはリアルにもディスクローターブレーキで AP レーシングのブレーキキャリパーを使っていたりもしますし、えー とレーシングスティックも入っているとでスピードラインのオイルこれは355なんかもこういった形のオイルが入ってますけれどもこんな形になりますで私355もすごく好き で, で NSX もちょうど355と同じ世代、まあ、328です328を見てこの NSX が出てきて NSX を見ててて35が出てきたって言ったっっ言なので私はもういろんな車が出てきてますけど今、まあ、ハイパーカーも出てきてますけれどもやっぱりこの時代の車が一番落ち着くし多感な時期に好きになった車っていうのはもうずっと価値観っていうのは変わらないんだなということ で, で、まあ、355の落ち着いて乗ったりってこともしてるんですけどもまあフェラーリが好きというよりはむしろこのホンダとの関わりがあった車っていうことになります。なののでで好きで乗ってるっててるうのが まあ、僕自身すごくあって、まあ、正直フェラーリってあまり僕もあまりよく知らないというところもありますので、ねまあ、むしろこういったチャレンジングスピリットというかこの本田宗一郎のレースが好きなメーカーであるというところこういったところにすごく僕はホンダの憧れというものを持ってなおかつ自動車の仕事をしたいということで、まあ、最終的には自動車のメーカーまで行き着いたということがあるんですけれど。まあ それはまあ、このように今の GT の車ですともうかげ市販車の面影がこう全くないというか、まあ、こういった形になっているので、まあ、正直どういったカテゴリーなのかっていうこともちょっと分かりづらいところはあるんですけれども、まあ、私の世代はもう本当にこの世代が一番落ち着くなって思う世代だったということになります。はい、ということで、まあ、今回私たまたま青 山, 山に来まして、まあ、国さんも えー、国さんのレース人生、ま、こんなの形で、ま、ホンダの本社ビルの下で、国さんのレースの功績、のこんな形で、ホンダの、えー、名古屋まで展示しておりますので、ぜひ、興味のある方は、一度見に来ていただけますと幸いです。それでは、失礼をいたします。